最近では外国人が留学ビザを取って、日本で医療申請を受けるっていうのが社会問題になってるじか？<笑>やっぱりあの自分の国で医療を受けるって言うのが、それはどこの国も基本ですか。<笑>うんだって。みんなは1300円しか医療がここに払 っ, ってないでしょ。<笑>私何万円も払ってる。 だからつまり、私たちの社会人の日本人の大人がな払っているので、うん、その安く医療、ね、制度を受けるというのは、んよくおかしいだなていうのが本当に保護財務が上がっているときに今、留学生に育ってちょに増えてるんだけどだから、通ったことかもわからないし、通ったとしても、やっぱり周りから白辺で見られることは避けられないそれ、どうしては思っても でもやっぱり病気だったら、国に帰るのが基本です。誰でもそう、どこの国でも。日本人が海外に行って病気になって、確かにアメリカだとかフランスだったりとか、日本と同じらうな要請があったから、雑談そて治療受けろって言っても、やっぱり、日本るの要請が使われましたから。でも何を検出してるのだから診断書。診断書、どういう診断書。病院に行ってこるのあの、うん、だから、日本で治療を受けなければならない、韓国に帰った治療を受けられない診断書。 どうにかなるわけないそれはあくまで参考。でもやっぱり日本人の基本の意見としてはあなたが何人でも関係ない。病気だったら国に帰りなさい。これは誰しもが有利権です。これは体の障害国の障害関係ない。外国で医療をる特に日本はあのそこに住んでいるさえあれば安く治療が受けられるという の, その政府の支援も出るというのは、他の国よりはかなり手厚い国だ。それを狙ってきている悪い人がいっぱいいる中であなただけそういう意味がないと言ってもそれは許さな い, という。 そういう人が多いんだこれからずっと日本で働いて、就職してっていう話になると、それもまた道の話っていうことですかそう、普通はやらない。そういう病気だったら、そこの国に迷惑をかけるとか、普通の日本人はしないし。そういう人が日本人は悪いけど、排除す る, ことになる。 あの今、日本で日本当に発達障害がかすごく問題になっていて、あなた の, の症状を持っている人はたくさんいる。だから、本当にあなたがいる特別って言えないし、それだったらまずは自国民から守ってあげたい。お金も自国民から使ってあげたい。それはどこの国だってそうよ。日本人が行ったって、そこの行った国では自分の国をまずは承認して、そこから外国人。<笑>なってる。<笑>そういっことは今、日本では社会問題とかしてるんだから、そんなことはちょっとまずは自分の国に帰ってどうとかして。うん で、それ、過ごせないで、いろんな身を買ってがれると、まずは日本に来て、日本の現状で日本の医療費を使っている、それが一番の目安じゃないか。<笑><笑> うん私は保険料を払ってるっていうことも、通の日本人に比べたら軽いから、そう、それもあるし、留学生もずれても社会問題になってるから、<笑>あなたの限らず留学生全部でね。<笑>あとはやっぱり、外国の医療に参照されたいようのも迷惑<笑>あとは、それであなたが病気だから理解してくださいと、先生に命するのも迷惑全てが迷惑なんだ。<笑> 本当にあなたのことを思っている人なんて、反発の意識を抱きますと、そんなことがする人、うんす。ごく多く芝で頑張っているんだから、踏んであげる、そば気持ちは踏んであげる。だけど、病気だから仕方ない、ょ、で体力を取られたら、ああ、そうですかってなります。それか